あー、めんどくせ。今回はね、前回ね、あの、刑務所から脱獄したっていうことで、今回はね、ダイヤモンドを盗んでいこうかなと思います。めっちゃ腹出てんな。おー、<笑>おい、金盗む気満々じゃねえかよ金じゃねえよ。 大物だ。おお来たねさっそくか。うーんと、バーストイン、スネークイン。これも、バイオル。まあ、やっぱね、えー、まあ僕はまあ、ド派手でいきたいんで、まあ、スネークで。はい。あー、あんちゃおい、おぉ、待て待て待て。 おい。もう、こ、お前は嫌な思い出にしかねえからな。こいつ選んだらもう確定で死ぬからもう嫌なんだけど、ほんとそろそろ。なにこれジャンプホッパーズ。えんじゃないこれ。え、え、え。あ、かわいい。おん<笑>。ああ元ネタ知らねえ。なこれ シュリンクレイ。おええー、スモールガンおい。えあ。あ、あああミミズで食われて死ぬ人生って、俺想像しただけで絶対嫌だわ。んこれ、あれじゃないマイクラじゃないちゃうかな あ、俺、はやっぱり。まさか、あれだな。あの、この世界にも、あの、たくみ先輩来るんすね。結構かっこいい声だな。あガン。ガン。えー、ガンほら。あ、プラモみたいな。で、ボム。わー。 いや、でもな、ガン、ガン、ガンはなんか、装飾品やからちょっと、多分そ、無理やと思うから、あえてボムで。あー、今のはシンプルに痛そう。俺なんかさ、タンスの角に、小指ぶつけるくらいとね、同じくらい痛いですからね。もうそれぐらい痛いですよ、絶対。えー、どうしようかな。飛行機行ってみるおお。 はははおい、ちょっと待て、マルケだな、おめえ結構、ど天然な、あれだな、ところがあって、かわいいな。この世界の、棒人間って、あれやんなあの、天然が多くて、ちょっとあれだな。好きかもしれん。いやー、でもな、これ、どうしよう、どっち行くまあ、俺は、あえて、まあ、まあ、やっぱりね、バレたくないでしょ、みんな。やっぱ、バレずに行きたいでしょ。だからね、 真正面<笑>持。やっぱね、ここの左でしょはい。おー、危ねえ。<笑>あん、なあ、ちょ、待って、クリボー。<笑>待て、待て、待て、あのー、いろいろとパロディが入ってて、すごいんだけど。これ、あれやん。 G なこれ Gmod やんこれ最近ね、Gmod 買ったから、あのー、正直ね、これ。おおあーちょっとっっ、ま待てあの、出る数が異常すぎるだろう、お前。もう、こんなんな、Gmod より連打してる波にね、あのー、出てくる数やから。 これあれやん。ポケモンやん。これいっちゃいますあお、ちょちょちょちょ、ょ。僕。あ、これちょっと、大丈夫か、これ。<笑>まあいいか。まあパロディーだから。でも再現度すげえな。あー、やばいやばいやばいやば、あー、あーやばいやばい、結番、結番、結番。あー、あやばいお。お、お、お、やばい、あああー。でこっ。 でっか。ああ、BGM かっこいい。いや、強い、強い、強い、強い。おーはぁちょちょちょちょちょちょ。え、何やい恐竜出てきたけど。おー<笑>待って、今、今のさ、あの、ダイヤモンド潰してなかった気持ちいいやばい、やばい、やばい、やばい。荒れてる、荒れてる、荒れてる。あどこだ、ここ。 あっ、ここ uh, sir? 6、だろ あなにこれあー、どれかやるやつあこの電磁波マーク、押したいね。おー。俺爆発大好きだからね。お、おー。え<笑>、ちょっと待って。あー、やばいわ、これ。もう、世界の終焉やわ。え、これ、これは何これ何や あな、これ。電卓やん。ああ。ええお、あ、はあ、あえええ、怖わえ、なに怖わ新たなホラー映画ですかああ。この、この、衛星みたいなやつ。なんや あはははおっちょ、おっちょ、ちょ、待て待て。こいつは見たことあるぞ、俺。俺、こいつは見たことあるぞ。<音声> う, うおう。ええぇいいや、希望よ。もう、なに、何もなくなっちゃったよ。かわいそう。じゃあこれ<音声>、これこれあ？なになになになんか、うまく来たおお新時代の、核兵器か おああ、やばいよ。ダイヤモンドより、今、命の方が大事じゃないこれ。ああ、うん。あの、遠くの方で、ちょっと、まだ生きて、あの、こいつがいんの、あれなんだけど。<笑>めっちゃ破壊していくな。だってさっきさ、テレビで放送したばっかなのようにさ、壊されてるからな。あの、美術館。 おおーやりますねーやりますねーやりますねー